実は大分県からもこんな文章が届きまました読み上げますね自転車合同会社代表社員宮部達彦殿大分県生活環境部長インターネット上に掲載された記事の削除について秘伝がインターネット上で管理する自転車ウェブサイト 上に令和4年3月7日に掲載された記事「録音・録画禁止」「反論はマイクロアグレッションと差別認定密室化・先鋭化するブラック問題講演会」において令和3年大分県人権啓発重点課題講演会にかかる動画が掲載されていることが確認された。これは講演会の主催者である本県が 講師が有する著作権および肖像権の保護に当然配慮すべきであるとの観点から禁止事項として受講者に示した講演の写真撮影録音録画それらの私的流用改編日利用 SNS 等への中継や投稿並びに拡散無断転載などの行為の禁止資料データの私的流用改編 SNS 等を用いた拡散 無断掲載の記事の受講条件に反したものであり講師の著作権等を侵害する行為であるついては当該動画を削除するよう要請するなお同記事中に録音資料等があれば是非議権者に提供していただきたいとの記載があるが この内容が公表等を前提としていない講演会の資料等を無断で記事に掲載することを目的としているのであれば受講者に対し著作権侵害等を誘導することにつながることから寄せ て, て削除願いたい人権尊重部落差別解消推進課部落とか言わへんなか部署名もなんかすごいんですよねでこれねちょっとね前の日向市のやつと 比べてみましょうか日向市のやつここにあるんですけどね、えー、全くというか、まあ、コピペとまではいかないけども、まあ、ほとんど同じ内容ですね日付も同じですねこれ3月25日最後の一段落なんかもうこれほとんどコピペに近いですね。 だからねこれに対する私の返答も日向市の場合と全く同じですあの前の動画をご覧ください、まあ、結論としては削除しないし録音資料等あれば是非自転車送ってくださいということになりますやっぱりこれ法権力の行使っていうことになるんだからこれはですねやっぱりねこういう録音録画禁止にして事実上この反論を許さないっていうのは と思うんですよね本当に役所っていうのはやっぱちゃんとね法律憲法を守らないといけないいいとけだからこういうねじゃあ録音録画禁止なんだと拡散禁止っていうふうに呼びかけるまではいいんだけどもそのことについて法的根拠はないっていうことはちゃんとね受講者にも講演する人にも 言っておくべきことだとだ思うこれはあくまでね公権力の行使で政治上の演説に近いものなんだからそれについてね拡散禁止というか、まあ、ましてやね一部引用して反論されるっていうことはそれは当然想定しないといけないことなのでだからこういう要請自体がやっぱりねというふうに思うわけですよ本当に。で今回もね川口泰君あ、えー、と山口県人権啓発センターの まあ解放同盟山口県連所長なんだけども、その人の講演でね、でその人も。僕の裁判の原告なわけです、で講演の内容っていうのもね、結局それに。思いっきり関わるもので、一方に肩入れすることになるわけですよ。あで、ね、もう裁判で集団訴訟を起こされててね。どんだけ辛い思いしたってことなんだ。どんだけ心向けそうだか分かっとるから。あまり責任問題のことね、うん。でしょう、だからそれ一方に肩入れするんだったら、やっぱそれなりのね、責任。 わわないといけないいいとけけですよ今そういうような話になっとってのということで僕としては、まあ、前説明した通りの理由で僕はねこれについては応じることはできないっていうことです。 俺もなんな川口君とはね対等な立場なんでね対等な立場なんだけどこう一方に肩入れするっていうことはやっぱりそれに対して僕はね反論する権利もあるわけですだからこういう要請には応じられないしそもそもポンポンから間違ってると思うんですよ最近ね僕に対して法務省法務務省局何も言わなくなくりましたこのブラックタんを消せとかね全然言わなくなったんですよ。 やっぱりねあの人たちも気づいたんだと思いますよそれは童話の者が寄ってきてまあ、ここで言う童話っていうのはあくまで童話団体のことですよまあ、エセ童話団体って言ってもいいんだけどもそういうのがねやっぱり不当な要求をしてると思うんですで、そういうのを鵜呑みにしてね憲法をないがしろにして従ってるとですねいずれ犯罪に巻き込まれますよ僕法務局も言っといたこんなことやってるとあんたら犯罪に巻き込まれるよと いずれ熱海市だとか津市みたいになるよと。人が死ぬよと。あんた犯罪者になりたいですかと。津市 の, あの松下さんみたいになりたいですかっていうふうに僕は思いますよ。いつまでもこういう中立的な立場じゃなくてね、この童話団体に一方的に肩入れするっていうのは僕はおかしいと思いますよ。あ、俺も童和の人やな。ですからね、やっぱり。だと思うんです。いずれね、その、 おのるにに日本全国のドのせいみたいなことになっちゃいますからいずれ。というかまあ今そういうことをやってるんだと思うんですよね、まあ、お互いにね僕にも含めてあのその童話団体に一方的に肩入れするっていうのはおかしいですよその童話地区の人とか部落の人っていうのは別に感覚っていうのはその一般地区の人と変わらないわけですからほとんどの人はああいう人たちも明らかに何かしらね政治的に変更してるし。 で中にはねその順法意識が明らかに低いい人たちもいるわけですそういう人たちにねいつまでもね日本政府のこのねこの童話団体にいつまでもこうべったりとねあの言いなりになってるとほんといずれねあのこの日向市だとか大分県の人もそのうち犯罪に加担させられることになると思いますよぜひね僕の言うことも聞いてください本当に童話団体の言いなりになるっていうのはやっぱつらいでしょやっぱし。 だからいい加減にね、もう洗脳から解かれてっていうか、嫌なことから離れましょうよ。ね。うこういうことはやめようと思いませんかこうやって論評されるのも嫌だ、こういう文章出さないといけないんだっていうふうに思うんだったら、じゃあもうね、講演自体やらない方がいいと思いますよ。で講演やるんだって も, もちろんこうやって反論されるっていうのも覚悟の上でね、やらないとそれはおかしいと思います。ということでね、今回もね、私の言いたいことを言わせてもらいました。